柔らか い, らかい、うんうん。いつも割れてるからね、切るの初めてよね。うん黒うん、え、黒い。うん、腐ってる。あ、そんなことないよ。あ腐。腐ってる。半分。この辺食べるんかな。腐くない。腐っないね。